東京秋葉原にある某カフェが発表した直後、ネット上では、こんな悲鳴が上がった。ちょっと待ってまだ紫陽くんのカフェラテ飲んでない。キング、リンチェの平野紫陽が主演する黒ロサ t t b s が12月23日に最終回を迎えるっちゅる。同ドラマが放送中の10月、SNS のこんな書き込みが注目された。 黒サギの冒頭のシーンに少しですが当カフェ学撮影時の待ち時間に平野潮君が当店のアイスカフェラデールサイズを飲んでいました。美味しい。とジェスチャーしてくれてスタッフ全員打ち抜かれました。これを発見した平野ファンが殺到したのが冒頭のカフェ。聖地と貸した店の売り上げは3倍になったという。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 スタッフの一人、五人での活動も残りわずかだが、12月7日には、FNS 歌謡祭り、富士テレビ系、でドラマ主題歌、月読み、を披露した金プリ。曲の世界観とパフォーマンスをしっかりお届けしたいといった平野の気合は決してファンを騙していない。平野紫陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。